地のある限り「君は Dream of Love」「守り続けてゆく」

君は輝いてるいつだて海の惑星アクエリアスに一人の悩める戦士の姿があった実戦の力ではビッグコンボイをもしのぐかもしれないと言われる一匹狼

シャープエッジビーストモード実戦荒投げ崩し敗れたりビッグコンボイ深海の一騎打ちシャープエッジ変身完成した

必殺技荒波崩し、うん、お見事必殺技荒波崩しの完成ですね何なぜ技の名前を知っているのだなぜって今自分でこの必殺技ならビッグコンボイを切り裂けるとな、なんとそこまで知っているとはだから今大きな声で言っていたではありませんか

しまった一人孤独の修行が長く続いていたので心の中の言葉を口に出していう癖がこれは気をつけねばならぬたとえライバルとはいうものの同じサイバトロン同士なのにビッグコンボイと戦いたいと願うこの心公にしてはならぬサイバトロンとかデストロンとか気にすることはないでしょうしまったまた口に出していたか

もし、ビッグコンボイと戦えばその勝利は間違いなくシャープエッジ殿のものでしょう私の名をどこでですからさっきまあよいしかしサイバトロン同士決着はつけられん正々堂々とした試合としてならどうなのです試合そうです宇宙一武道大会を開いてビッグコンボイにも参加を呼びかけるのです<笑>宇宙一武道大会

危ない危ない惑星アクエリアスの強い酸の海に落ちるのだけはご勘弁を<笑>シャープエッジ殿の強化走行ならともかく私なんか解けてなくなってしまいます一体何者だお前はそうですね言うなれば宇宙のイベントや面白いことをやりたいだけなんですあなたの希望を叶えて信じぜましょう宇宙一不動大会

してたらこんな告知が優勝商品がアンゴルモアカプセルだそうよアンゴルモアカプセルだってそりゃあこの俺様が出て優勝かっぱらうしかないな防御は完璧でも攻撃力の方がなそうですよねエラスティックハンドの馬の一つ覚えじゃ武道大会は勝ち抜けませんよきっと何？ごめんなさいごめんなさい三射は小粒でもピリリと辛い

このブレイク様がちょちょいのちょいと優勝してやるさそりゃあ面白そうなんだなみんな待つんだ主催者は一体誰か分かっているのかそれは宇宙武道連盟としかそんな怪しげな大会に我々サイバトロンの選手が参加できるわけないだろうその通り副官として正確な状況判断だは、はいビッグコンボイ我々は正義の選手だ

自らの力を誇示するだけの大会に参加するのは好ましくないうーんまあ言われてみればそういうことなんだなさあさあもうこの話はおしまい通常パトロールに出かけるとしましょうみんな通常パトロールったって俺らそんなことやってたっけ記憶にいねえよななあナビはさっき

宇宙一武道大会はどこで開かれるって言ってたっけ惑星アクエリアスって言ってたよおいロングラックお前まさか宇宙一武道大会に参加する気じゃうんなんでだよお前がダメって言ったんじゃねえかロングラックうんそれが偶然聞いてしまったんですアンゴルモアカプセルの回収が遅れているようだが、うん

原因は訓練生のせいかもしそうなら訓練生を全員交換させるという方法もあるが、うん、いえ全席には私にあります訓練生に問題はありませんあと3日待とうビッグコンボイその間に新たなアンゴルモアカプセルを回収できなかった場合君の司令官としての適性をチェックさせてもらうからなわかりました大変だ

なんだってそうだったのかロングラックそれでお前わざとあんなことを言ってビッグコンボイに心配をかけるわけにはいかないが残るはあと半日何としてもアンゴルマーカプセルを手に入れなければえらい<笑>俺たちサイバトロン全員で力を合わせて宇宙一武道大会優勝しようぜ<笑>そそうだね<笑><笑>あ

どういうことならいくらでも協力するぜあんなしててもビッグコンボイにはすっごい世話になってますからねまあ俺たちが手を結びは宇宙に怖いものなんかねえさそ、そうでもないと思うけどな久しぶりにギ ン, ギンに燃えてきたぜサイバトロンの面ンはビッグコンボイに内緒で惑星アクエリアスで開かれているという宇宙一武道大会へ向かったのだが

ようこそ惑星アクエリアスへ皆さん宇宙一武道大会の会場ってのはここかい見たところそれらしい試合会場はどこにもないようだけどまさかガセネタじゃねえだろうな大丈夫です間違いはありませんあれを

試合会場はこの海の下にある海中ドームです、えー、周りは強い酸の海ちょっとでも触れればたちまち溶けてしまう逃げも隠れもできない試合会場ですどうですそれでも参加しますかどどうしましょう結構ヤバそうな試合だぜ帰るなら今のうちですよ皆さん優勝商品がアンゴルムアカプセルというのは間違いないんですね絶対

それはもちろんおおわざわざここまで来たんだ今さらオメオメと帰れるかっつうのそうだ全員参加だそうですやりましょうみんなタイムフリーズして帰っちゃおうかなうん

あれは大きな水玉のように見えるけどなおそらく重力制御装置で海水をコントロールしてあのドームを作っているんでしょうということは試合会場を一歩でも外れると強い酸の海だぜそんな酸の海に放り込まれたらひとたまりもありませんよ心配性だなあくまで武道大会だ殺し合いじゃないそれはそうですが

やっぱ、さっき帰った方が良かったなすげえな、これはどんな強敵がエントリーされるかワクワクするぜ気楽な人たちなんだななんか言ったか狸ネイリーマグマトロン、アルカディスのやつから通信ようんマグマトロン様

サイバトロンの新兵たちを一人残らず捕らえましたうん、そうかしかし本当に倒すべきはビッグコンボイただ一人そうそうあんなやつら捕まえたぐらいで偉そうに言わないでよねホにもうん、お任せください今のビッグコンボイは教官になりきっています可愛、うん、いい生徒たちの命が危ないとなれば何を置いても駆けつけるでしょうたとえビッグコンボイをおびき出せても

このわし以外に奴を倒せる者がいるとは思えぬがそれが一人だけ可能性のある男がサイバトロンにおりますまさかサイバトロン同士を戦わせるというのかあるかですなんなことできるわけないでしょヘヘヘヘヘ私にお任せください

調子はどうです、シャープエッジ殿。もうあカデですか腕が鳴る俺の出番はいつなんだもう少し待ってください。あなたはシード選手だ。今、ザコどもが予選トーナメントをやっていますから。本当にビッグコンボイは来るのか可愛い部下のため、いや、宇宙一の名誉のためです。必ず来ます。

そんなことよりシャープエッジとビッグコンボイの対戦は本日のメインイベントなんですからね盛り上げてくださいよもちろんなそして必ず勝つなんだあいつらカッコつけやがって

どこのドイツなんだでも、なんだか強そうですよみんな、自信を持つんだビッグコンボイと一緒に戦った日々は無駄ではなかったことを証明しようそうだぜ勝負に勝ち残って、アンゴルモアカプセルを土産にしてビッグコンボイを助けるんだろ、うみんなそうだよね宇宙一武道大会にエントリーの選手の皆さんにお知らせします当初、トーナメントの勝ち抜き戦の予定でしたがロ諸ロの事情から

バトルロイヤル総当たりの生き残り戦に変更したいと思いますなんだよ総当たり生き残り戦ってなんだか様子が変なんだな<笑><笑>あいつら、デストロン相手がデストロンだって宇宙一武道大会ならわけが違うねえ一般強い

ールバンカーッバンしゃいうわー

はダブルミサイル

強力な武器ないんだもんしょうがないなぁとっくりなぁ抵抗はそこまでだサイバトロンたちなんだか様子が変だよなんなんだ

がるいい調子だったのにあとわずかで倒せたものをどうしてドームを分けてしまったんだバカ者たち奴らを倒してしまったら今度の作戦は無意味だろう真の狙いはビッグコンボイだ奴らはどうするアルカディスビッグコンボイを始末したらサンの海にでも放り出してやる強いサンに侵されてすぐにボロボロのスクラップになるさここれは一体

どうなっているんだ僕らの板側だけ切り離されてしまったようですねもうここから逃げ出すのは完全に不可能になってしまったんですねおいこんなところに閉じ込めやがって壊すならさっさと壊しやがれそうはいかないその声はあるかんですお前たちはビッグコンボイをおびき出すための大事な人質だ人質やつらの狙いはビッグコンボイだったのかえー、なるほどな

ビッグコンボイのためにと思ってやったことがかえって足を引っ張ることになるなんてビッグコンボイスペースネットにこんなメッセージがビッグコンボイさんへあなたの可愛い部下たちを預かっています彼らを無事に助けたければ惑星アクエリアスの宇宙一武道大会の会場までお越しくださいお待ちしております何

あいつら、出かけたのかごめんなさい私が余計なことを言ったばかりにシャープエッジドのご準備は来たかビッグコンボイさあ、お帰りください、ビッグコンボイんあ、あれを見て

こんなことになってすいません。ビッグコンボイ。ビッグコンボイ。今日の対戦相手はこの選手だ。シャブチ、ビッグコンボイ。今日こそどっちが強いか。

決着をつけてやる待てシャープペッチ何をしてるのか分かってるのか分かっているさ俺は宇宙一を決める武道大会だ待て違うんだビッグコンボイめ余計なことを嫌でもやる気になるようにしてやる大変だ

あのまま放っておくとサンの海のせいでビッグコンボイが溶けてしまうぞそんなこと言ったって今のシャープエッジは何を言っても聞く耳を持たない戦うしかないのかだがビッグコンボイ俺がこの日のために磨き上げた必殺技を受けてみろ

覚悟しろビッグカンボイ必殺パラナミック突進ダ だ, んだん避けられないエラスティックハンドハンドビルトボイクアッカーア ー, ート何ビッグカンボ イ, ンボイ一対一の男の勝負だお前ら、手を出すな落ち着くんだ、シャープエッジ何お前は利用されてるんだど、どうなっている

シャーペンジは勝ったのかっおおシャーペンジお前はきっとやりやすいと思っていたぞ必殺荒波たし。たたたたたたた戦は失敗だったたか す, すまない、ビッグコンボイ

レストロンの口車に乗せられてあんなことを俺はもう一度修行をし直した方がいいようだいや分かってくれればそれでいいんだそこでお詫びと言ってはなんだが俺が修行中に見つけたアンゴルモアカプセルを進展することにするぜやったよかったですねビッグコンボイこれでビッグコンボイがクビになることもなくなったわけだな、うん、しそれは内緒です

そそうだった<笑>ロングラックいいえそそれはその本部からの指令を知って私のことを助けようとしたのかしかし無断で武道大会に参加した罪は軽くない三日間の謹慎を命じる<笑>その間によくメンテナンスしておけ<笑>え<笑>みんな

あまり無茶するんじゃないぞ、はあビッグコンボイはなぜ僕たちが武道大会に参加したのか分かってくれたんださすが俺たちの司令官ロボットができている<笑><笑>ベクターシグマの通信もないのに柄にもないことを言ってしまった。